になるからね。でよっちゃんの時、あの私あの呼び込みますので、その時ぜひやってください、ね。いい大丈夫？心に決めておいて入っちゃおうかなみたいなね。そこのお兄さんとかいかがですか？後でぐっと入ってきちゃって腕れたです<笑>私ね。一回もできないので、ね、やらせることばっかり言ってんの。ごめんね。お互いなんですけどもいいでしょうか？大丈夫かな？はい、それではよっちゃれ行っちゃいましょう。 お願いします はいはい。 Jay Jay! やっぱ り, り, りやつらやつらやつらややつ や, やつやつややつやつやつややつやつやつや d i e d i e エネルギーがすごい若い方はね<笑>お姉さまさんと一緒にお客様本当に寒い中ありがとうございます今日一日ねこれであの予定したい僕終了となりましたえー、なんかこう名残惜しいですね皆さんねえ、本<笑>当、ね、ありがとうございます<笑>えっと本当にあの、じゃ今日は風の強かったりとかしながらもどうなることかなと思ったんですけど<笑>あの、おかげさまでねこういうに無事にできました サブリ皆さん本当に応援いただきありがとうございました。えっ、ー、と今年最後のあのイベントとの開催となったんですけども、本当にいろいろできなかったりとかね、つ時期でもありましたけども、こうやってね一緒に踊ってくれる仲間がいて本当に幸せだなと思います。そしてこういうあのイベントのところに応援に来てくださる皆さんのあの。あの 思いとかもありがたいなと本当に思っておりますそしてこの続けて頑張っていこうという気持ちをさらにこの一日にね頑張って思いました各チームさんごとにちょっとね感想を一言ずついただきたいと思いますあ、下がったね狙ってたの下がったわね<笑>なっちゃう本当におめでとうおめう泣いちゃんもうおめでとうございます 私のこではありますがいろんな報告もさせていただいたし共演のオリジナル曲もやっとちゃんとした形で披露できたなって思っていますえっと、今日開催していただいた B3 回さんをはじめとして今日は参加してくださる皆さんこれも何かと思うのだと思いますし見に来ていただいた方ももちろんたくさんのご縁があって素晴らしいイベントだったと思いますまだまだよさこいのはたくさんたくさんになるんです 急激大きくしていってもっともっとねみんなで楽しむイベントが増えていけたらいいなと思いますて採取してありがとうございましたはい、えっ、ー、と千葉県は朝日のアクトですえっ、ー、と、なんか みんなといられるのがとても嬉しいです、えー、また来年もみんなで会えると嬉しいなと思います今日ありがとうございました今日そういうところからもあのー来てくれた方もたくさんいると思うんですけども本当に今日一日あの時間流れも難しく感じることができて 本当に楽しい一日になったと思いますまた来年再来年と一生懸命踊り続けますので応援のほどよろしくお願いしますゆうちゃんとはサポイル兄弟なのね妹<笑>のつぶちゃん<笑>混ぜてもらっちゃおうし ー, ーで三姉妹の末っ子になりました 本当にあの家族ぐるみでやってる小さなチームなんですけど、楽しく今日は踊ることができました。これからもあの踊りに磨きをかけて、もうちょっと見せられる踊りをしたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。リクエストもありがとうございます。今日は一緒にまるまるさせてもらっちゃって。<笑>ありがとうございました。よしお願いします。 ね、それで、ね、うん、上皇院さんであめんない、失礼いたしました。タイエジさん、ね、一緒に、演来てもらって、こんで、ね、ありがとうございました。いただきありがとうございます。はい、予さこいでしです。えと、ー、先ほど、の、待ってる時も、怪我しないようにねって、あの、ご声援いただきまして。ぜひ、あの、怪我せずに、あの、気になったこと、ありがたく思います。<笑> まあいつもあの近郊会館からあのお声かけていただいて、いろんなところに連れて行ていただいてありがたと思っております。はい、あのね来年も皆様にいい年になりますように来年もよろしくお願いいたします。今年はありがとうございました。 お疲れ様でした板越から参りました板越康幸園です、えー、本当に2年間、えー、練習もイベントもない状況の中で えー、今回、田辺一茂さがこういうあのイベントを企画していただきまして、いたこのメンバーと本当に2年ぶりに一緒に踊れましたし、他のチームの皆さんともこういう楽しいひとときを過ごせましたこと、本当に嬉しく思っております、えー、これからも、ねまあ、コロナが収束して、こういうイベントが、えー、たくさん、あのー、できればいいなと思っております。本当に皆さん今日はあありりががととううごござざいいままししたた先生 ありがとうございましたなんかね、チームの皆さんそれぞれのこう言葉と聞くと、今日、開催して、本当に開催できて、本当良かったーって、今、信じに思いました、今日、本当にお客様と皆さんも、本当にご協力ありがとうございました、本当にありがとうございました、来年も元気に、いろいろあるかもしれないんですけども、頑張っていきましょう、ですね、ありがとうございました。それれでは、これ最後に お客様に感謝の気持ちを込めて挨拶で締めさせていただきたいと思いますお客様にレイありがとうございましたーサムもお疲れ様でございましたお気をつけてくれかないように温かくしてありがとうございますありがとうございました